普段メガネをかけてる奴がメガネを外すとなんか物足りない。パーツが一個足りない気がする。